も宇宙人のシビタンですこっちはテックンさてここからはシビックテックオタクの僕からシビックテックの事例を紹介させてください事例その1新型コロナウイルス感染症対策サイト2020年3月3日にリリースされた東京都コロナウイルス対策サイト実はこれシビックテックの賜物なんです 最新の累計陽性者数をはじめとしたデータを公開するだけでなく日本語以外の言葉でも読めるように工夫されていたり多くの人が見やすいグラフの色使いになっていたりとコロナ対策に役立つ幅広い情報をアクセスしやすくまとめています国内外から約300人のシビックテッカーが開発に携わり短期間で開発されましたそして東京都版をもとに約80地域の派生版コロナウイルス対策サイトが作られ 国内外にに広がるムーブメントになりました地域の暮らしを守りたいという志の数が大きなムーブメントを起こしたってなんだか素敵な話ですね事例その2お家で時間割子どもがもっとおうちで楽しく勉強できて先生とスムーズにコミュニケーションがとれる仕組みをシビックテッククテで作りました学習計画表時間割を簡単に作成共有できるようになったり。 オンラインで学習教材や課題を生徒に共有することで勉強をサポートできたり生徒と先生をつなぐ新しい教育のプラットフォームとして子どもと学校の成長を支えているんです事例その3札幌保育園マップ子育て支援にもシビックテックは生かされているようです待機児童数が問題になっている昨今保育園に関する情報は散らばっていて それらを集めるだけで一苦労でありさらにそこから最適なものを選ぶことは非常に手間のかかる作業だったそうですそこで同じような悩みを持つ有志が集まって開園時間や気状況などの最新情報を見やすくまとめたこのマップを公開子育ての負担を地域のみんなで軽減子供同士の絆もそうだけど親同士の絆も大切なんですね ここまで実際の事例を見てきましたがシビックテックが活かせるところって街のいたるところにあるのかもしれません例えば漫画を図書館に置きたいなんて意見があったとしますするとそこには漫画のセリフの中で人生の教訓に出会うことがあります子供の学習に影響が出るのを心配漫画を通して若い世代の人に伝えたいことがある 日本の文化に興味を持ったのは漫画がきっかけでした。といったように立場によって様々な意見があるんですねこうした議論の余地がある前向きな街づくりにシビックテッククテが役に立つんです今まで人や街を守ってきてくれた多くのルールをみんなのよくしたい変えたい気持ちを軸にしてもう一度時代に合わせて考え直してみよう。 年齢、体、国籍、ライイフスタイル個々の違いを生かしながらお互いを尊重し公平で生きやすい世界をまずは自分の周りから作っていこう未来を良くするその種をシビックテックに持っていこう伸びしろ面白コードジャパン